さあ、今日はランチ組の撮影だねアマナ、レポーターは頼んだよ すっごくいい匂いがしてます早く行きましょう<笑>お待ちください<笑>今日は私がカメラかなとなるといつもの急出しはサポートのリンゼがありがとうリンゼ頼んだよでは参ります どれもすっごくおいしそう やっぱりひびきちゃんってよく料理するのかな？自分料理は得意だぞ。それに犬たちのご飯も作ってるからね。犬耳うん、みんな自分の家族さ、ま、犬の犬耳にハムスターのハムゾーンに。響きさんのお家にもワンちゃんがいるんですね。あの、私の家にもファミルがいるんです。 野菜が切り終わりましたが次はどのようにすればよいのでしょうタカネありがとうそのまま野菜を鍋で炒めてほしいぞタカネちゃんはみんなのお手伝いええ手があれば作業も楽になりますからしじさん料理できるんだ私も自炊くらいはします この程度でしたら増差もありますねそれじゃあお次は静かちゃんおー何かこねてるすごいこれはうどんの生地ですせっかくですから打ち立てを食べていただきたくてあとはこれを15分くらい寝かせますその後包丁で切って茹でたら完成ですねそんな できるんだおうどんってもっと時間もかかると思ってたよ本来ならきちんと2時間寝かせたいところですが今日の進行を考えて時短レシピにしましたただ妥協はしたくないので生地にお茶を練り込みました時短でも味は保証します時短で美味しいなんてすごいそれに手作りでリーズナブルなのも嬉しいよね 着るとすっごく嬉しくなります私セールがあったらちょっと遠くてもそのお店にお買い物に行っちゃいますいやよいちゃんってお買い物上手なんだね今は何を作ってるのもやし炒めです安くて栄養たっぷりで特製のソースをかけるとすっごく美味しいんですよ出来上がりめっちゃ楽しみにしてるね お腹が空いてきちゃいましたはいですがこそこそうん、ふんふん今なら誰も見ていないこれはチャンスだようん、ふんふんおかしなお皿にマミたち特製の激辛スナックを入れてっとあれ 讲了 二人の勇士はこのカメラにしっかりと収めさせてもらったよ美味しそうな匂いしてきたてんかお腹ペコペコみんなのお料理どんどんできてきてるねよかったらアマナたちも食べていいかなもちろんさ いっぱい作ったからたくさん食べていいぞ。それは頂上。あ、どれも美味しそう。みんなとっても頑張ったのね。うー本当に美味しそうです。これだけあると目移りしちゃいますね。私いただきます。をする前にお料理の写真を撮りたいです。 カホ分かりましたそれでは盛り付けも工夫するとしましょうこれが終わったらいよいよランチだねよーしもうちょっと頑張ろう